リンチェのキシユタが7日テレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル夜8時からに出演出演シクストーンズへのジェシーとのエピソードを明かした岸シユタ、ジェシーとほぼ同居の過去を明かすキングリンチェプリンスシクストーンズ集結したこの日のスタジオではアーティスト同士の交流についてトークを展開展開神宮寺ユタは トラビスジャパンの宮近海人 と, と共にジェシーの自宅に遊びに行ったことを告白。ジェシーがサッカーゲームしたよね、と介護した。すると、岸も僕も昔なんですけど、ジェシー君と同居くらい一緒に暮らしてました、と告白。これにジェシーは僕が勝手にご飯を行ったり飲みに行った後に帰るのがめんどくさくて、岸に電話して泊まっていいかって聞いて、泊まりに行かせていただきました。 と説明した。しかし、ジェシーが、ただ、騎士の部屋が多すぎて、と話すと、突然の暴露に騎士は慌てて、今言わなくてもいいじゃないですか、しょうと即突っ込み。騎士の部屋について流せ角も、騎士三家にメンバーここでも行ったりするんですけど、よくわからん配置で、ソファーの下に寝袋が置いてあったりするんですよ。そこで普段から寝てたりするみたいで、不思議なお家なんですよね。 とコメント。さらに、平野紫洋も、騎士ん大桑タを飼っていまして、その大桑タと遊んでました、と振り返るなど、騎士の驚きのエピソードに、スタジオは笑いに包まれていた。モデルプリス編集部、情報、テレビ朝日、ノットスポンソード記事、モデルプリス。平野紫洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。